人でビジネススををすするる方方法、法フリーランスになままとめていきますどうやって成功したのか徹底的に分析するとすごく面白くなってきますその人の道その人が成功した理由を徹底的に探ることができますこんにちはゴルです今日はたった一人でビジネスをするためのフリーランスになるためのやり方方法をまとめていきますこれをすればフリーランスになれるっていう話をしていくよかった見ててください 僕のチャンネルではフリーランスになり方だったり場所にとらわれない働き方であったりパソコン一台で世界を飛びながら仕事ができる方法を超具体的にまとめていってます僕自身が実際にやってきたことだったり僕自身が聞いた話だったりフリーランスが活躍しているビジネスモデルをどんどん紹介していくのでよかったらチャンネル登録もよろしくお願いします 今日はですねたった一人でビジネスをする方法フリーランスになる方法を7つのステップに分けてお話をするのでよかったら聞いてください1つ目やりたいことととを見つけるいうここですこれもめちゃめちゃ僕の動画では言ってるんですけどやりたいことを見つけるというのがすごく重要になってきます好きなことやりたいこと得意なことをやることによってそれが継続できるんですよこれがめちゃめちゃ重要で稼げる仕事と稼げない仕事って結構ある中で稼ごうと思えばスキルが必要だったり長年やらないといけなかったりっていうのがあるんですよ今流行っててねプロググラミング実際にやってみて 思うんですけども結構スキルがいるる仕事だったりすすわけですよそうなってくるとやっぱり得意なことやりたいことやってみたいなと思う気持ちがないとそのスキルを習得する期間例えば1年やるだったりだとかっていうふうにならないとそれなりのスキル仕事になるスキルっていうのは身につかないっていうのがありますなのでやりたいことを見つけることは結構重要でやりたいことを見つけてなおかつそれを継続するためにやりたいことにフォーカスをするっていうのがポイントの1つ目になります 2つ目のポイントドロールルモデルを見つけるってことこです実際にやりたいこと僕自身が見つけたやりたいことをどういうふうに仕事にしているのかモデルを見つけるっていうことですモデルを見つけるとその人の道が分かるんですよね僕の場合3人のモデルを SNS と検索で探すことができました3人が何をしてたかっていうのを徹底 3つ目のポイントその人がどうやって収入を得てるのかどうやって成功してるのかっていうのを超分析するっていうのがポイントになります例えば野球でいうとイチローさんがいますよねめちゃめちゃヒットを打ってすごく有名で海外でも日本でもアが多い方なんですけどこの人がどうやって成功してるのかって。 徹底的に分析すするとすごくく面白くなってきイチローさんの場合だと結構難しいんですけど も, もっと成功してて身近な人って結構いると思うんです例えば YouTube で成功してる人だったりだとか Twitter でフォロワーが多い人だとかあとはプログラミングだとかサイト制作だとかでいろいろフリーランスの仕事がある中でそれで成功してる人って身近な人が結構いてその人の道その人が成功した理由を徹底的に探ることができます4つ目のポイントでその3人が一番初めに何をやったかっていうのを探ります 記事を見たりだとかその中で1年2年と年数が上がっていくうちにどんどんどんどんその書き方が変わっていってっていうのを実際に見てどういうういい風にやっっててたかっていうのを分析しますそうすることによってこの人が何をしてどう成功したのかっていうのが紐解いていけてなおかつそれを自分の中で再現できるようにその模倣がやったこと をもうう度ででできききるるるようになっってててます5つ目が自分ができることを模倣してみるってことで実際に見つけた模倣に対してそれをどういう風にやってるのかっていうのをやりながら自分で実際に実践してみるっていうのがポイントです僕が当時やっていたことでいうとブログで収入を20万円稼ぐっていうのを目標にしてたんでブログで収入20万円稼でる人を徹底的にフォローしていって分析していきましたその中で実際稼げる案件と稼げない案件と見られてる記事と見られてない記事っていうのが分析できるようになりましたなるほど こういう風に書けば人が見てくれるのかとか、いい音を押してくれるのかとか。模倣を見つけてその人が書いている記事を似たような自分の方法で似たように書きました。これって結構重要で、模倣を徹底的に分析して、模倣と同じようなものを作るっていうのがポイントになります。6つ目、実際にやってることを模写する。実際にやられたことを分析したことを自分がやってみるっていうのが6つ目のポイント。 実際にやってみた中でどんどんどんどんやっていくとスキルがどんどんついていくんですよね7つ目がスキルを得てそのスキルを模写模倣したものを使って営業をかけるっていうのがポイントになってきます実際いろいろとフリーランスの中で成功してる人成功してない人自分に近い人近くない人でもっと成功してる人もっと成功してない人だとかっていうのがいっぱいいる中でも自分が見つけてあこの人だったら超えられるなとかこの人がどういう風にやってるのかっていうのを紐解いていくことによってどんどんどんどん自分の中に模倣を見つけていってその模倣がやってきたことを辿って ことによってどどんんスキルがついていった後に実際それを使って自分のオリジナルなものを作っていくっていうのがフリーランスの流れなのかなっていうふうに僕は思ってます僕自身がやっててきたたことと7つのステップにまとめてみまめみした実際やってみると面白いことも面白くないこともいろいろあるんですけども実際模倣を3人見つけて3人見つけた中でどういうふうに仕事をしてるのかっていうのを見ていくのがポイントなのかなというふうに思います で実際模写をして、コピーをして、でそれを使って自分のスキルをつけて、つけた後に自分のオリジナルを作って、そのオリジナルを販売していくっていうのがポイントです。今日の動画ではですね、一人でビジネスをする方法についてまとめていきます。7つのステップでまとめたんですけども、いかがだったでしょうか。コメントお待ちしています。また動画いいなと思ってくれた方は、いいねボタンを押していただいて、また動画の登録もよろしくお願いします。次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。